よしですサクッとブレイクしませんかグルメなよしからグルメなあなたへプリングルスグルメコンソメ買ってきました いただいちゃいましょう 袋を開けた瞬間あ違う蓋を開けた瞬間になんだろうコンソメっていうよりは結構香辛料系の香りがしますねああでもなんかこれはなんか結構ね肉って っていうんですかななんかなんだろう結構ね鶏肉系というかなんだろうなんかのエキスが詰まったようなこう香りですやっぱり、うん、そしてこれがグルメコンソメですかまあ見た目は普通ですねあと表面にちょっと香辛料が黒いのがポツポツって感じですかねいただきます うん、うんうーんんうなんだろう なんかねコンソメっていうほどコンソメコンソメしてる味じゃないですねはっきり言えば何だろう結構ね野菜のうまみと出汁が効いてるって感じの味ですねそうだな何だろうコンソメコンソメっていう味じゃないねなんかね不思議だな何だろうな、ね、うん 結構玉ねぎ系の味かなあとちょっと和風の醤油の感じはするねやっぱりねう ん, うんあやっぱりね結構ねやっぱあの結構玉ねぎ がまあえて言うなら一番強いかもですねあとそれで醤油の香りって感じですかね醤油の香りがきてねうんだからんだろうもちろんこのプリングルスのあの玉ねぎ味もあるのは知ってるんですけどそれとはちょっと系統が違うちょっと系統が違ううまみの感じなんですよ何だろう他にもあ原材料見たらとてもいえかななんかあトマトが入ってるんだトマト トマト、マ味するかなああわ分かったあの香りが少しトマトなんだうんそうそうそうこんな味かあ言われると分からないトマトってね確かにねそうだねおお。そうかだから なんだろう結構ねうん、うん、サクッときてそして玉ねぎのこのうまみとこのトマトのほんのわずかな香りとうまみが広がりつつそれが。 醤油の味でまとまとっっているっていいるううう感じででですすかね、うん、そうですねんそもねちゃんとねこの玉ねぎの美味しさとねこのトマトのねうまみっていうんですかそれがねやっぱりきますからねなかなかやっぱ美味しいですよ。うん、でもなんだろうなやっぱりコンソメって味じゃないなやっぱりな。結構 コンソメなのかな、これは。うん、まあ、コンソメ。って言うんですかね、やっぱりね。以上。プリングルス。グルメコンソメ。でした。直射日光。 高温多湿を避けて保存し開封後はお早めにお召し上がりください。